はいどうも臨床検査技師験あ、やばいやばい噛んじゃった噛んじゃった<笑>はいどうも臨床検査技師験おめこ TV の太郎ですはい、ということでおめこ TV って何でしょうか<笑> はいといととうことで、えっと、本日2月21日なんですけれどもおととい2月19日に臨床検査技師の国家試験があったということで自分の1年後輩と、まあ、自分の代で留年したとか国試落ちちゃったっていう人が国家試験を受けたみたいなんですけれどもとりあえず先にあの試験お疲れ様でした。まあ、看護師師と工学技師や 医師国家試験まあその他もろもろたくさんの国家試験や受験を受けた方お疲れ様でしたはい赤飯です今日はまあなんかそのちょこちょこ後輩に月1くらいでどう勉強進んでるとか頑張ってるとかいけそうとかまあ仲良 い, い後輩とか同級生にはラインしててで、無事終わったみたいなんですけどまあ今のところ自分の後輩とかはまあ自己採点してまあギリギリ大丈夫だったとかえ、いろい取れたとかなんかもう 自己祭する前はあの 100% 終わったみたいな絶対落ちたみたいな感じだったんやけど自己祭したら受かったみたいな感じですごいテンションが上 が, 上がり目できてたのでちょっと自分としてはね頑張ってた姿を見てた後輩が受かったのがめちゃくちゃ嬉しいと思いますまあとりあえずどち自分で解けるのかな覚えてるのかなっていう意味も込めてちょっと5問くらいだけやってみたいと思いますで後々多分ね 全, 全部の問題が 反映されると思うので反映されたらちょっと自分の力だけで解いてみたいと思いますそれでは問題を見てみましょうえわ、ー、かんないスイパロメトリーって何だっけいや待って1問もわかんないんだけど多分1か2なんよね、粘液やったらアルシアンブルーかえいやばい1問もわかんねえ国家試験むずー 本当にわかんにかない固定について正しいのはアルコール系固定液は組織収集コロナウイルスバルボウイルスまあコロナウイルスね出ると思ってたらここにちょうど出てたみたいですね73番。<笑>ということで結構ねだいぶ問題<笑> 1年も勉強してないとここまで分かんないかっていうくらいここまでは普通の基礎知識で去年の今頃にはもう完璧にぶち込んでたはずなんですけどもう国家試験以降何も勉強してないので完璧にね抜けてますね。<笑> やっぱりその分後輩たちは頑張ったということでお疲れ様でしたあとはね自己採点終わったと思うので国家試験のちゃんとした結果が届くまでまあ、ちょっと多分ね不安な気持ちはそこまでなかったりまあある人もいるとは思うけどまあそれまで自分の有意義な時間を過ごすのがいいと思います勉強してもう、まあ、なんかこれからの就職に控えるのもいいし、まあ、めちゃくちゃ勉強した分遊んではっちゃけて 仕事に向けてね次の検査技師の資格を取ってその次の仕事に向けてに、ね、切り替えるっていうのもいいしまあ時間の使い方は人それぞれなのでまあ楽しいお時間をお過ごしくださいまあ自分はねもうずっと国家試験が終わったら、えー、もう何してたよ旅行旅行の準備したりとか飲みに行ったりとかあとバイトをずっとしててって感じかなうんそんな感じでしたねすいません あとは結果までお待ちくださいそれでは歌手券ホンにお疲れ様でしたはい「